皆さん、強、え、制、ー、交渉って知ってますかブラック解放同盟が、まあ、市役所なんかに対して、まあ、どこかの一室で、団体で、こう、パーっとね、この市の職員なんかを並べて、で、ああしろこうしろっていうふうに要求する行事ですね。 で、これね、まあ、期限をたどればやっぱオールロマンス事件ですね、京都の。あの時に、えー、行政の担当者をね、全部呼び出して、あれは差別だ、これは差別だって言ったわけです。で、それをね、今もやってるんですよね。で、しかもこれがですね、東京とかですね、あと新潟のあたりとかね、童話行政をやってないか、あるいはまあ、ほとんどね、童話行政とは意見のなさそうな地域をまだまだやってるんですって、これね、えー、最近ね、 やっぱり三重県の情報いろいろ入ってくるんで、これ、伊賀市の行政交渉の文書なんだですけども、これは別に流出したとかじゃなくて正式に開示してもらったやつなんですけども、これ見るだけでも結構この凄まじさがわかるんです。これ解放同盟の伊賀市協議会が役所に出した文書なんですけども、これは行政交渉の日程ですね。木金土を3日間やるんです。で、木金は18時30分だから、役所の業務が終わった後ですね。で、土曜日なんかもう10時から1日がかりですよ、これ。 このためにどれだけ費用かかるのかと。で、解放同盟からもう何項目もこうやってね、要求が出てきて、それに対して一つ一つ回答するわけです。これ回答書もっとすごいですよ。回答書はちょっと省略するんですけども、これに対して一つ一つね、回答する文書を作るんで、これでどんだけ役所の人の労力が費やされてるか、どんだけ税金が使われてるかってなるとすごいと思うんだけども。で、これについてね、ずっとね、実態を調べてきたんです。 で、三重県についてはですね、県庁所在地は津市なんだけども、こう、解放同盟だとか、童和行政の活動の中心地はやっぱりね、伊賀市ですね。で、伊賀市っていうのはやっぱり八幡地区に、えー、県連の委員長がいますし、あとあの、前川とか、あの、杖のあたりにも、こう、県連の幹部だとか、こう、重要人物がいるわけで、えぇ、ー、童話行政とかに関してはね、もう伊賀市が、 中心地というかもうキャピタルみたいな感じですね。で、この実態についてね、ちょっと一旦を伺わせるものっていうか、なんかもうドンピシャな文章が出てきたんですけども、これは、あの、開示請求で出てきたもんじゃないです。たまたま手に入れたんですけども、2016年12月5日、ブラック解放同盟、東協議会、松村哲夫次長ですね。行政交渉の参加を、えー、当時のね、嘱託職員、臨時職員、 に、えぇ、ー、要請する文書ですね。宛先が、臨保官教育集会所、嘱達区臨時職員様って書いてありますね。で、これ、いろいろ書いてあるんですけど、よ約すると、えー、今まではね、あの、支部の一員というような形で参加してもらってたんだけども、もうこれからはもう、臨時職員としての立場でね、えー、この解放同盟のこの行政交渉に出ろと。<笑>解放同盟側の立場でね、欠席する人は欠席理由を出せと。 理由なく欠席する場合は再雇用の継続も検討しなければなりませんと。もうこれどういう意味かって、もうこの文書の通り見たらね、結局、この伊賀市の、この童話行政に関わるこの臨時職員っていうのは、事実上もう解放同盟が人事権を握ってると。もう解放同盟のさじ加減で、もう、その採用したり、首にできるっていうことなんですね。で、よく、 この伊賀市だとね、この解放同盟の圧力でその飛ばされたりする、その人事に介入されるから、もう役所の職員が、その、臨時職員に限らず、もう正職員でも解放同盟も怖くて逆らえないみたいな話をずっと聞いてきたんですね。で、これが出てくると、やっぱその話信憑性ありますよね。もうこれ見るともう確実に解放同盟が、 職宅職員員臨時職員の人事に介入してるんですよ。で本来これあっちゃならないことですよ。これだって本来だったら、市 の, の側に権限があるわけですから、こんなことをなんでかけるんだってことですよ。再雇用の継続も検討しなければなりません。なんてことをね、なんで解放同盟が言えるんだっていうと、事実上、解放同盟がその人事権を握ってるわけですよ。で じゃあ、こういうことがあるんだったら、いやいや、これはあくまで、食、え、卓、ー、職, 職員のことであって、えー、正職員には関係ありませんなんて言ったって、僕は信じないですよ。こういうことができる力があるんだったら、それは怖いでしょ。正職員から見ても。で、これがまあ、その時の、えー、交渉の内容ですね。要求書がありますね。で、えー、まあ、これも2017年のさっきのと同じですよ。もう3日間にわたる交渉ですね。 まあ、詳細はまた省略するけども、これ、今もやってるんですよね。これ2019年、ほんの2年前ですよ。2年前にも、これ、日にって同じです。もう3日間。木金土っていうのは恒例みたいですね。年、年末の、12月の。ということで、未だにこんなことがあるんですよね。まあ、詳細はね、あの、下の概要欄で、記事から見てい、見ていただければいいと。 思います。えー、この、行政交渉内容なんですけども、まあ、八死で罵声が飛ぶわけです。もう、あ、ボケカスとかなんかそういうね、罵声が飛ぶそうですわ。本当はそういうのね、録音したのが出てくりゃ面白いんだけども、まあ、今度や、今度そういうのがあったらぜひね、録音したのをうちに送ってほしいんだけども、まあ、本当はそういうの手に入れたかったんだけど、まあもう、複数の人からね、ちょっとどういう様子だっていうのを聞いてみたら、やっぱ大体一致して、やっぱもう、アホボケカスとかね、そういうことを、 もう罵声が飛び交ってるそうなんですよ。もうなんかもうパワハラですよね。こういうね、この団体運動っていうのはね、やっぱりこう、高圧的な権力に対抗するものっていうものがまあ本来の、本来なんだけども、今はなんかもう役所も優しくなって、以上市民のこともこうやって聞いてくれるようになってきたんだけども、なんかそういう中でこうやってね、 役人にこの罵声を浴びせるっていうことになるともう、この辺になるとね、なんかもう、市民活動っていうよりは、なんかもう、パワハラとかその辺の域に達してると思うんですよね。で ちなみにね、えー、このりん、あの、これは豆知識として、一応知識としてお知らせしますとですね、えー、今ね、食卓職員とかね、そういう制度がね、変わったんですね。確か去年から法律変わってね、今、えー、会計年度任用職員かなそういう仕組みになったんですね。で、何が違うかっていうとね、僕もあんまり全部は調べてないんだけども、まあ、今はね、こういうことね、やりにくくなったみたいです。制度が変わって。まあ、前の動画でもね、 職務専念義務違反か<笑>、ええー、その、空出勤とかそういう、給与の不正取得の話やったけどね、うん。そういうこともね、ちょっと厳格化されて、ええー、ほんとね、あの、よほどの場合じゃないと、そういう副業とかそういうのは認められないっていうことに、制度が変わったんで、まあ、同じようなことはできないとは思うんだけども、ほんの2年ぐらいまでこういうね、非常識なことをやってて、でこういうね、あの、 解放同盟がね、この役所の人事に圧力をかけたっていう、こういう決定的な証拠もあるので、こういう現実が未だにあるということはね、ぜひね、認識していただきたいと思います。こういうの本当にね、伊賀市だけなんでしょうかね、他にもありそうな気がするんですよね。ということで、えー、今日はね、あのー、自転車で記事載せたので、その紹介でした。ぜひね、記事の方も読んでいただきたいと思います。